初対動員です。さあ、今回ご紹介するバイクじゃないんですよね。今日はやまけん tv 初の車となります。ああでは、早速ですね。今日ご紹介する車はこちらになります。はい、こちらですね。マツダ rx-8 になります。イェイ。<笑> じゃあ早速ですね、こちらの RX8 じっくり見ていきたいと思いまーすはいまずはですねこちらボディいきたいと思いまーす色はですねブラックになりますオーナーさん曰くですねこの色はアプリリアンブラックになるそうです聞いたことない名前なんですけどね実際はちょっとねもうちょっと綺麗らしいんですけどちょっと今日朝雨が降ったんで汚れてますはい、でも実際はもっと綺麗です 切、は、れ、い、釣ってましたはいヘッドライトですねこんな感じのヘッドライトになってますまあノーマルノーマルですねはい小野さんいわくノーマルらしいですヘッドライトはいじゃあ次はですねちょっとボンネットの中見ていきたいんですけどはいまずは目につくのがですねこちらにもマツダの MV も入ってますこんな感じでレンレネなんでかトお待て書いてまる RX8 は確かロータリーエンジンですよねちなみに燃費ってどのくらいになるんですか5リッター5やばっリッター5だそうですまあこれはね好きじゃないとちょっと乗れない車になってるかもしれないですね加速とかも結構いい感じオーナーさんより加速いい感じらしいですはいでぐるーっと回ってもらってミラー行きたいと思いまーすミラーの方もノーマルで はいオーナーさんわくノーマルらしいでーすホイールいきましょうかホイールこちらになりまーすこれはね車に詳しくない僕が見ても分かるんですけどホイールはノーマルじゃないですよねこれどこのホイールになるんですかレイズのホイールになるらしいでーすあここに書いてありますねレイズはいでですね後ろにちょっと回ってもらってまずは RX8 はい、RX8 でございますこちら後ろのですねリアのランプもノーマルらしいですはいですねマフラーなんですけどはいこちらですこれも純正純正ですかねはい純正になります純正マフラーでございますじゃあ後ほどですねあの音の方も後から聞かせていただきたいと思います日本だしですねこちらの左側にもマフラーがありますじゃあ実際ですね乗ってみたいと思います初 RX8 です お邪魔しまーす。あ。ああ、あーなんか、結構。あれっすね。革めっちゃ川です。はい。このね、シートも。これノーマルなんっす。ノーマル、ノーマルでこの川です。で、こっちにエアコンの。エアコンがあって、ハンドルはこんな感じでーす。あ、これなんっすか、これ。 ちょっと気になったんですけどこれ何これですねオーナーさん曰わくブリッツのスロットルコントローラーっていうやつらしいですなんかですねこれがあると加速がしやすくなるらしいですなんかこのボタンこれがアップアップボタンなんか こ, れこれがアップしてこっちがダウンボタンらしいですなんせこれはつけとくと加速がしやすくなるらしいですねはいでこっちに行ってはい扇風機 なんかこれ扇風機はまってます。ぐるぐる回る。こちらなんかね、オーナーさんが貼り付けた RX8 っていう、なんかキラキラしたね、やつが貼られてます。シフトノブですね。これ純正。マツダスピード。マツダスピードっていうやつに変えてるらしいです。ブレーキレバーですね。これ純正。ブレーキレバーもですね、本革シート仕様になってるみたいです。革です。 皮が好きななんんかなオーナーナさんはぐるーっと回ってはいこちらにドリンクホルダーついてますドリンクホルダーもねなかなかおしゃれなもの入れられてますねメーターはこんな感じですで後ろ後ろいきまーす後ろは、えー、2人乗りこれ全部で4人乗りはい後ろにですね2人乗れる感じになってます 僕の荷物をぐちゃぐちゃしてるんですけど。はい、二人乗れます。え四、ー、人まで乗車できるそうです。エンジン始動のさせてもらいます。<音声>おお、クラッチ重っッチ。めっちゃ重んだけど、クラッチ。おなから、渋滞の時ちょっと大変ですよね。このクラッチの重さは。うん、今、うん、言ってます。これ、結構疲れますね、足が。エンジン。ふかしてみます。 あとですね、こちらの RX8 はです、ね、サンルーフが開きますおー、すげえ、すげえ、すげえ、まあ、オープンな気分を味わえるんだな、これ、はい、じゃあ、閉めてもらいます、もしもっとすげえ、なるほど、サンルーフ付きの RX8 です。ははい、今日はですねヤマケン TV 初の車となりましたー